こんにち は, にちはテンション低いじゃあこんにちはこういうのを作ってみましたもともと壁掛けのやつを作ってみたくてこの石不要さんで買ってきてあしさんに細工してもらって誰の で, できないの<笑>その映像はね、はいでえー、と今回はこれにつけていくっていう動画にしたいと思います、はい と, ちょっととりあえず今回は軽く真鍮で擦る程度で息掃除を見栄えのためですか見栄えのためです、ね、一応虫が入ったりとかって一応あるんですけど、うんうん、逆に古さを出すために取らないっていう人もいるんですけどね、うんうんまあ、1回ぐらいはちゃんと家に作ってあげた方が いいいと思いますねちょっと今回気をつけないといけないことが1個あってこういう壁掛けのやつの場合です、うん、一つはちょっとやっぱり斜めから見るであとは正面から見る。 はい、っていう色々あると思うんですけど、うんまあ、正面から見るとやっぱりイトとしては流れっていうのが一番大切な、うんうん、要素としてあるので正面からとそれがやっぱりちょっとなくなっちゃう、うんね、っていうことを踏まえてちょっと思うんですねで実際もうこの木の場合はしっかり枝ができてるんで、うん、木に合わせたような風に作っていこうかなで一応こういうい風な。 構想でいるので、ち、う、が、ん、正面になるのか。なるほど。いよいよ針金をかけていきます、ねはい。一気に、まあ、ちょっと不要な枝を取って、針金をかけやすくしたいと思います。<笑>ありがとうございます。ちゃん、ちゃんと入ってなかったの。そうそうでねで、不要な枝取るときは、まあ、大体いつもと同じなんですけど、意味枝とか。 上に出ちゃってるやつとか、うん、あとは自分がこうやって持ってきたいっていうのを想定した時に上にあったり下にあったりっていうのを押さえてあげるとか、うんうん、はいクワガた。<笑> ありまましたた、はい、をかけていきたいと思いきとす、うん、ちょっとこっちを正面にするっていうこと考えて、うんうん、構想としてはまあ、ここは分けるかな位置を分けるかまあこういうふうにちょっと幅広くするか、うんうん、でこれは下 げ, 下げながらこっち持ってきてこんな感じで下げるってうこですね、うんうん、これなくてもいいんですけど、まあ、一応つけて2倍をきにして後ろから上げていきます。 入れ入れ入れどうしたつりそうになったこういう形であれが消しました、はい、これこういう感じかな うんうんうん、こっちをやってこれがこうと、はい、じゃあ細かいのもかけていきます兄弟子が見てるから、うん、これ何のため動かないようにする、うん、角度、植え付けの角度に応えしてそうそうそうそう針金かける、まあ、そうすることによって想像もしやすくなります、ねうんうん、落としますこれこの枝とこの枝が同じ太さなんですよ上下にして使い道あるかなと思ったんですけど、まあ、もういいかな っていうこれだけでかっていうと色がついちゃうんですよ銅線のすごく。 黒くなっちそうするとその黒いのが取れなくなっちゃうんですよねな、うん、うん、でか一工夫ですけどアルミにしてあげるといいのができますねと言いつつどうせ塗っていてあっい合うかなっていいます<笑><今><笑> 普通にいいやつ作っちゃってくから、ね、蜂の方がいいよなぁいい、ね、か、やってもらう<笑>ぐにゃぐにゃだねぐにゃぐにゃ うんかっこい い, いけど、ねはい、じゃあついに土流れ防止でつけたので、はいまあざっとこれぐらいかなっていうぐらいでとりあえず切ってくる感じ。はい。じゃあこの準備がなんか見えにくそうですねどっかに固定した方がいいのかな<笑>そう なんで。元気そうですね。いけるっすね。あれ、お迎えしたのかな、これ。たぶん。うん。うん。 欲しいんですかっていう、<笑>そうっすよね。そうだね。こんなの庭先にあったらめっちゃすごい家だね。そうっすよね。庭先の玄関とかにくっつけられるわけでしょそうそう。ちょっと多めにしちゃった。どうするかっすよね。ここを正面とするか。うん 横、でも横はダサいな斜めこのぐらいだよなうんちょっとできちゃうけどず、うん、っと持ってなきゃダメ <laughs> <laughs> Interesting. <laughs> はい、完成形にはなったのかなと思います、うんうん、一応正面ということを一応決めて作ったので、はいまあ、ここが正面じゃなくて一応ここら辺を正面に作りました、うんうん、まあ嵐さんとかいろいろ協力していただいてだいぶおしゃれじゃないですかこれもそうです ね, ねよくある大森欄とかと比べても全然いいんじゃないかなとこういうやっぱり県外の厳しさっていう、うんまあ、より 新箔の、まあ、原産の土地に近づけたんじゃないかなっていう雰囲気が出たんじゃないかなと思いますね行ったことないけど<笑>こういうのもあってもいいですよね玄関にこれが飾ってあるっていうのもそうですねおしゃれだと、ね、うーんうので、ね、ぜひなかなかこの後ろのやつ作るのが大変だけどまあでも8 は, 8 は, はあると思うからねちょっとした、まあ、んかを実際 ね、いらないっちゃいらないもんね焼く必要もないし鉢の背のここに穴を開けて作ったら普通にビスとかでね打、まあね、ってばできそうな気もします ね, すねというまあ今日はハンギング盆栽そうですねいう感じでしたで、ね、ぜひお試しあれと、はい、これは一回一台、一<笑>回一台回ハンギング盆栽。 そうですねもっとちっちゃいのであちっちゃいのあったからまたねそれでもやってみたいですね終わりました、はい、それではありがとうございます、は い, いましたいいねかわいいですよかわいい超